ご視聴ありがとうございます。旅する着物男子、青オです。この旅行動画にコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。紅葉満喫編第2話、リゾートビューふるさと、松本南小谷編、始めたいと思います。前回の長野松本編は、主に、下野江線沿線を走りながら、途中駅のオバステ駅で降りて、美しい棚田の風景を一緒に楽しんでいただきました。さて、今回はどんな美しい景色が見られるでしょうか是非最後 まで今回の旅行映像作品をお楽しみくださいということでちょうど中間地点といったらいいんですか松本駅に着きましてこれから大糸線の沿線に入っていきますここからが多分本番だと思うんですよ篠ノ井線もなかなか面白い路線だったと思うんす ここから先の大糸線は車両の左側に北アルプスが広がっているので、どんな光景が見えるのか本当に楽しみです。それではまた乗り込みたいと思います。シートを回転させてみました。この対面式っていうのもなかなかおつなもんですね。松本駅出発です。今度は大糸線見てきまーす。 旅館の夏を見てきてお手伝いしたべきという方は、一部では最適なご旅行を楽しんでいただけますようん、お別れの本番ではございませんので、ご利用の際には、家電なまでおいだませ。うん いってますいろいろ映り込みもしましたけどね大糸線に入って進行方向左側遠くに北アルプスが見えるんです北アルプスのこの山並みというか何とも言えない味わいがあって良いですね 豊科という駅で一旦停車しました。ここは運行予定にある停車駅ではないので、ドアが開いたりとかはしていないんですが、おそらく。列車の行き違いのために停車しているんだと思われます。今豊科駅から出発したところでございます もうすぐ小 高, 駅に到着します小高駅のすぐ近くに神社があるそうですしばらくの間停車するので多分皆さん参拝などもされると思いますから自分も一旦下車して神社へ参拝してみようと思います名前は小高神社ですが交通安全のご利益があるんだそうです楽しみですねさあどんな旅行体験ができるんでしょうか アテンダントさんから紙の配布がありました。この矢印に沿って行けばすぐたどり着けると思うんで、行ってみたいと思います。ちなみに、小高駅の出発時刻12時39分なので、あまりもたもたはしてられないかなっていう気はしています。というわけで、小高駅到着です。紅葉場 い, いっぱい見られるといいですね。見たいなぁ。 というわけで、12時9分、小高駅に到着しました。なんか、我がふるさと鳥取の工芸駅に似たようなホームですね。早速降りてみましょう。では、北賀神社、せっかくなので参拝してこようと思います。レッツゴー白ぼけたー。はい、降りたー。<笑>さあ、行ってこよう。 ここが、小高駅です。レトロな感じが、なおよし。リゾートビュー、ふるさとをおりまして、小高神社向かっております。なんかね、海外の方も、松本駅から乗っておられたんですけど、意外と知名度高いんだなっていうことを実感しました。嬉しい限り、何の嬉しさなのか自分でも分かってないんですけど、ただ、小高駅には30分と滞在していられないので、なるべくテキパキと参拝を済ませたいと思います。 この信号、押しボタン式なので自分で押さないと変わってくれないちょっと意地悪な子でした小鷹神社着きましたすぐ近くに立派な鳥居がありました近い、ね、と割と近いですてきます。鳥居をくぐりましたらそばに小鷹神社の資料館がありましたあんまり映せないんですけども隣には農産物を売っている直売所もあります 高神社の境内に早速入っておりますこちらには読めない読めないけどなんか経験あらたかな感じがする神様の像がありますねさあ行きましょう今日の場合早々といろいろとやっていかないと乗り遅れます南小谷に行かなきゃいけないのにここで途中下車という最悪の事態を招きかねません結構並んでるやばい一応お賽銭して帰りましょう 説明がここにあります。いつもと違いますね。二杯二拍手一杯ということになってます。終わりました。バタバタでしたけども、参拝も終わりましたんで、そろそろ小高駅に戻りたいと思います。あと14分で小高駅を出発です。さあ戻りましょう。 ホタ駅に戻ってきました改札を抜けてリゾートビュー乗りましょうありがとうございましたえここで待つんですよね、うん、あれ校内放送とアナウンスを被って聞き取りづらいかもしれないんですけども、一応なんとかホタ駅のホームに戻ってきました出発まで残り8分なんとかギリギリでしたねこのホタ駅素晴らしいのはあちら側にですね、ピタールプスがあるんですよ 言わなかったみたいです、ね。ああ、下歩くが隠れちゃった。こんな感じでまた木津峠うるさとによる旅を続けたいと思います。 すっかり忘れてたことがあります。リゾートビュー、ふるさとにはですね、他の観光列車にはない特徴があるのを今見つけたので、こちらいただいた、篠ノ井線、沿線の風景というアルバムが車内の展望室に用意してあります。細かい紹介は省かせていただくんですけども、乗車したらぜひこのアルバム、パラパラ見るので、新宿の素敵な風景を列車の旅と一緒に楽しんでいただければと思います。 12時41分小高駅を出発しましたなんとなくバタバタの30分間ですけどいい思い出ができましたこれから社内でイベントが始まるみたいなので一旦解散したいと思いますこれかか、ら、りのの実演が始まりみたいですどうか俺たちのごを助けてくだされや大雨や大風のあるたんびに村の衆は神社に集まって神様におすがりしたとも。 そののののを何時間ででもも頑張っててていいららられる小太郎ははは次の日かかか岩を探ししししし続けけたよううやくく事故でもうせんつもなす松しし、ま、松川川駅駅にに到着しまま月月村の人たちが助かるのだ。私はこう そんなに嬉しいことはありません信濃松川到着ですただいまの時刻が12時51分です信濃松川駅出発です湖の底の大岩めがけて矢のようにぶつかっていったあっという間に信濃松川駅が出発してしまいましたいでです、ね、あ三馬がたいと被っちゃっ て,、ね、っゃって本当申し訳ないです 鹿野沢の岩穴の奥深くに身を隠して今もこの地の幸せを静かに守っているのだそうだ。す沿線のこの風景の中にリンゴ畑が目に映 っ, ってきましそして今年はイネモを見事に見なり美味しいお米が収穫されました 小太郎西流が隠れた仏崎の岩穴というのも見えてきます。 信濃大町駅に到着しました。13時1分、信濃大町到着です。大糸線自体が初めてなので、新鮮な気分ですね。ホームの向こう側に立派な紅葉が見えます。ここでしばらく停車するみたいなんで、一回降りてみようと思います。信濃大町駅のホームに、泉小太郎という伝承のモチーフにした紙人形が置いてあるみたいでおります。 今ですね、リクエストしたら、自分で叩こうかと思ったんですけど、この太鼓を叩いてくださいました、本当に感謝ですこれが大町の民話で語り継がれているという、泉小太郎という民話で、その持ち行きになった紙人形と説明がありました。 ご存知の方も多いかもしれませんが、立山黒部アルペンルートの長野側の玄関口は、この信濃大町駅と言われています。標高が712メートル、結構高い場所にあるんですね、この駅って。信濃大町駅のホームには、記念撮影ができるみたいですね。ぜひ、乗車した時には、記念撮影をしていってはどうでしょうか。 もうすぐ、信濃大町駅を出発します。非常に短い滞在でしたが、本当にワクワクするものがいっぱいあって楽しかったです。次はいよいよ白馬駅です。聞こえづらいかもしれませんが、外で今、見送りの太鼓が鳴っております。午後1時10分、信濃大町駅出発しました。向こう側に本当に綺麗な紅葉が見えております。 赤にオレンジ色とりどりの鮮やかな光景を目にするためにこの列車に乗ったんですけれどもこの上なく感無量ですそして大事なことを言わなくてはいけません信濃大町駅出発しましたので残る停車駅は終点の南小谷駅を含めてあと2駅になりました の展望室から見える線路と北アルプスを一緒に楽しむことができるっていうのはなかなかできない体験だと思います素敵すぎますねこれはご覧いただけますでしょうか車両の進行方向右側見事な紅葉です もう少ししたら、映画やアニメで舞台になったと言われている木崎湖に到着します。駅名を忘れちゃったんですけど、停車するらしいんで、木崎湖が三つの湖見たいと思います。木崎湖は見えてきました。木崎様、若さぎやブラックバスがずれる、未の盛んな湖でもあります。今、木崎湖をご覧いただいております。 今、止まりました。いやー、本当に大きな湖ですね。もう木崎港を彩る紅葉がまた素晴らしいんですよ。しばらくの停車だったんですけども、稲尾駅出発しました。稲尾駅がどうやら木崎港の最寄りの駅みたいです。歩いて多分十分かからないんじゃないでしょうか。お、素晴らしい景観。 向こう側には鮮やかな紅葉、そして手前には湖。モノコントラストは素晴らしい。神がかってますね。木崎港を離れまして、またさらに紅葉の色合いが強くなりました。本当にこの旅行シリーズン、紅葉満喫編の第1話から素敵な光景を見ることができて、僕も幸せを感じてます。 今、中綱湖を見ていただいてます。柳葉駅という駅を通過しながら、あ、見えました。これが中綱湖だそうです。いや綺麗ですね。紅葉とのコントラストが素晴らしい。手前の方にもすスきスが揺れております。今、青木湖を見ていただいております。この青木湖は水深58メートル。長野県内でも水深の深い湖なんだそうです。いや綺麗ですね。 もうすぐ白馬駅到着します。楽しすぎてしゃあないというテンション上がりすぎな時間があっという間に過ぎてしまいまして、もう白馬まで来てしまったのかっていう感想が強いです。 というわけで、白馬駅に着きました。現在の時刻が午後1時43分。ホームにはほぼ人影はいません。白馬駅に到着したんですけれども、列車の行き違いで10分ぐらい停車することになったみたいです。まあゆっくりホームを見学しながら、その上で終点の南ヨタまでの旅を最後まで楽しみたいと思います。 上りの回送列車白馬駅に到着次第リゾートビューふるさとも発車をいたしますまあまだ時間ではないんですがもう乗り込んでしまいますアテンダントさんにこちらの雪解けサイダーをお願いして買ってきました一本二百円だそうです南小谷までの道中これを飲みながら楽しみたいと思います開けちゃいますか開けますいい音 だ, いい音だそしてすいませんね顎マスクで飲みます 午後1時59分白馬駅出発しましたここからは南小谷駅までまっしぐらです紅葉を楽しむ列車の旅もクライマックスとなりました 忘れ物 の, のないようお支度ください長野駅から始まったリゾートリューふるさとの旅ももう間もなく終わろうとしています遠ざかっていく線路がもの寂しい表情を代弁してくれているような気がしますね外を見ると素晴らしい景色が進み込んでくれているようです至らないところもいっぱいあったかもしれませんが楽しんでいただいたなら嬉しく思いますもう間もなく終点の南大谷駅です 南小谷駅到着しました。 駅に到着しましたざっくりですがおよそ5時間の旅が今やっと終わったところですいろいろと思うところはありますけれどもまずはまとめの言葉は言わせてください今回の旅行動画楽しんでいただけたでしょうかぜひコメント高評価チャンネル登録お願いします続く紅葉満喫編第2話は富山県豪津市で sns でつながっているあるビジネスホテルさんが特別に撮影 ok をくださったのでホテルレビュー編としてご紹介をさせていただきますのでぜひ次回の配信も楽しみにしていただけれ それでは今回もご視聴いただきありがとうございました。